皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆづきゆかりでお届けしています。2022年12月9日、第18回アストルティアハッピーくじ、年末大勝負くじ2022が発売になりました。8億当たりました。今回も3カ所で新しいシグ書がもらえますので、忘れないうちに買っておきましょう。冒険者の超便利ツールで買うのが一番便利なので、今すぐ買いましょう。8億当たりました。 今回のフェスタ・インフェルノは解明主名部でした。この色分け移動バトルがまるで絶念のアウルモッドの予行演習みたいですね。調子に乗って石割りをやろうとしたら、久々すぎてタイミングを見失ってしまいました。はい、ドーン。死んだ。ネクイスト・カッティン・パーチェ。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。